あのー、今回ですね、うん、またテーマ募集をしたんですけれども、はいはい、そちらあの読んでいきたいと思います、はい、え今日のテーマは、うん、春休み明けに会った友達にこいつ童貞卒業したなと感じてしまった理由とはまあ学生時代に卒業できるなんて本当に、あのーまあ、一握りといいますかねそうですね、はい、向井さん40まで僕はあの40までどう違う<笑>違うんだ ね、現実の女だけでなく「デッド・バイ・デイ・ライト」でも女の尻を追いかけますしパンツ置いてけといやいやいやでもほんまドヘンタイそんなわけですマジで違いますよ、はいねうん、はいはいは い, はい、はい、そんなメールがたくさん来てるんですかたくさん来てますたくさん来てます紹介していきたいと思います、はい、はい、アホがヤンキーさんからたただきました、はい、春休み明けに会った友達にこいつ童貞卒業したなと感じてしまった理由とは処女進行をぱ っ, たりとやめたはっ これはリアル<笑>あ共感してるいやいやわかさすがんない童貞代表でコメンテーターで来たんじゃないんですよあ向井さん少女好きですか俺はね、<笑>好きです<笑><笑>いや ー, ーいやなんかわかんないですけどやっぱキヨイみたいなイメージがやっぱ男って全員あるんですよねあそうなんです、うん、男全員っていう風に今くくって自分のこと守ろうとしましたけど<笑> いやあるよ、絶対ない、あ<笑>ないのかな。小<笑>説<笑><笑>。ええー、鹿の星にんからいただきました。<笑>ずっと腰を振っている。<笑><笑>さんかな<笑> い, やいや、俺じゃねえよ、俺じゃねえよ。今日もわしやないかいが。<笑>いや、わしやないかいって言うかい。ずっと腰振ってんの、わしやないかいじゃないやないかい<笑><笑> いやでも猿ですよ猿それはね<笑>気持ちよすぎたんだ、えーうん。卒業しても童貞集さんからいただきました。タイトルよ。<笑>落ちてるエロ本を素通り。ああなるほど。うん、これはねありそうって思いました。確かにね、うん、その、うん、はいはい、はい、まだまだあの二次元ね。ええ<笑>、はい、俺はもう三次元だからっていう。<笑>なんなんのマウントなんだろうそれ。<笑>そうですね。でも取ろうとしますよ捨てた人間は。うん、<笑>はいしょうもてさんからいただきました。しょうさん。 桜の花びらを見るたびに何かを思い出すように遠い目をするいや何があってどんな卒業して<笑>綺麗な卒業だったのか綺麗な卒業だったのかしらまたは逆か逆もありますよ ね, すね遠い目って こ, これはありますねあーとんでもないことになったなーっていう時もお別れがあったかもしれない、ねえー、どうなんだろう柔らか大佐さんからいただきましたはい名前よタバコを持つ時の指の形が挿入する時の形になってた何言ってんすか もう全く意味がないんですよ。<笑>そのもう、タバコ吸っちゃダメだし<笑>。<笑>何言ってんの。の向井さんじゃない。俺が送った柔らかたいさん、無解説ってことです向か違う。違います。違います。<笑>向井さん、タバコ吸う時、タバコ吸わないか。<笑>俺タバコ吸、まあ、吸ってましたけど。はい は, は,、はい、はいはい。あ、じゃ、そういう指の形になってました。いや、本当に、その指の形って、俺が想像してる、うん、あの指の形だったら、うん、もうこんな卑猥な答えにな、はい、でてる<笑>ういう。合ってる、合うてる。合ってる。 っ合ってるんだよあじゃあ大仏様の左手がちょっと変形したような感じになってると思うわ<笑>かりました超卑猥で す, <笑>す寝落ち武者さんからいただきました、はい、交換お日記の帰ってくる頻度が下がった<笑><笑>やめろ即刻もやつ。童貞。童貞だな<笑>あ向井さん交換お日記やったことあります か, るかあるかあるあるじゃないから相 方, さんとある相方とやるから<笑> 相方とやる や, やだわそんなヘキシンの今日は何で抜いたいやいやいやもうやだわ<笑>もうきっと熟女もんが多いから<笑>うわーって思うのよ嫌なんよそれそっかそう、えー、エレガントナノマシンさんからいただきましたあざっすそいつと親しげに話す女子がおりその女子の太ももに正の字が刻まれてたいやすごいプレイ好きよ<笑>太ももに隠しリぞーズは好きよ<笑> いいですもんねなか隠れてないぐらい書いてるのかもしれない。いやってことはもうん<笑>もうねえ<笑> 10じゃ聞かないんじゃな い, の聞かないですよか若いですね。でですすねねんんん何何を聞く<笑>何かてんの聞いてるんだってうちののう<笑> 美人マネージャーが、美人マネージャーがもうほんま、もうじゃあちょっとあの耳塞いでてもらって、<笑>ほんまにマジで、<笑>あエレガントなノマシンさんからいただきました。ありがとうございます。あえー、向井さんだな。なんですか？コミケに向けて執筆してるエロ同人のクオリティが上がってた。うんワシヤないか。言うか、<笑>言うかあの書いてるんですか？また。 ああコミケに向けていや、えー、コミケに向けてはもうちょっと待ってどうなるかもあるじゃないですか。はいはいはい。うん、でもまあまああの実際同人はやってますからね。はいはい。でもエロじゃないですよ僕は。はうん。裏メイでねう違う。やってないんだ。裏メイギ作りましょうか。いやいやいややってないんだ。はい下席、えー、き中にもレイニーブルーさんからいただきました。スマホに充電ケーブルを挿すとき二三回じらす <笑>いや童貞だろそいつは逆に<笑>刺すよ<笑>いやまだ刺さないでまだ刺すよ奥に奥に入れるからねいやそれで充電してんだから<笑> えど童貞だってそいつは多分だけどいや。多分だけどいやーいいですねでもいい向井さんそういう感じで、はい、デッドバイで出る人やってるんじゃなキラーの時ね追いかける時に、ね、さすよ刺すいやじらして逃げ、ね、じらるんいやさすよあじゃあ俺も童貞みたいになってるから<笑>不安になっちゃう向井さんどれ好きでしたかあーそうですね、うんうん やっぱりちょっとコンセントがあまりにも<笑>コンセントがあまりにも衝撃的すぎますけどね。はい、充電ケーブル。充電ケーブル、はい、<笑>じらすのバカだな